おはようございますおはようございます10月19日水曜日羽鳥慎一モーニングショーです玉川さんの10日間の禁止処分が昨日で終わりましたここで玉川さんから改めて説明お詫びそして今後についてですおはようございます今回の私の事実誤認のコメントによりご迷惑をおかけした電通及び菅前総理大臣に対し 改めてお詫び申し上げますこのような事実に基づかない発言をテレビでしてしまったということそれは私の満身とおごりがあったからだと反省いたしました申し訳ございませんでした謹慎の10日間私は 事実確認の大切さテレビで発言することの責任の重さを考え続けましたそして事実確認こそが報道の根幹であるとその原点に立ち返るべきだと考えましたこれまで私はスタジオでさまざまなニュースに対しコメントを続けてきましたが これからは現場に足を運び取材をし事実確認をして報告するその基本にもう一度立ち返るべきだと考えましたそしてその結果はこの「羽鳥慎一モーニングショー」でお伝えするそういうふうな考えに私は今回至りました。 この間報道局幹部とも話し合いを続けこのような私の考えを理解してもらいました視聴者の皆様にもご理解いただけるとありがたく存じます今後このような形で仕事を続けてまいりますがご支援のほどよろしくお願いします お願いいたしますはい玉川さんのコメントでした基本に立ち返るというのは玉川さんの思いでありテレビ朝日の考えであり私も同じ思いです えこれから玉川さんは現場に足を運びまして取材をして玉川さん独自の目線で取材そして分析をして番組で報告するという形を取らさせていただきます番組をご覧いただいている皆様の信頼を回復できるようにこれからもしっかりと番組番組ずつづくづりを進めてまいりたいと思いますどうぞよろしくお願い致しますえ<音楽>では番組進めてまいりたいと思います今日。